皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月17日。バンマの塔、この祭壇については、海賊で行くのが強いという動画を以前出しましたが、結局あれから色々あって、天地雷鳴子に戻っています。海賊は確かに強いのですが、その分回復が薄くなって安定しないというのが大きな原因です。海賊で行った場合、完全制覇または全滅という結果になります。 完全制覇ならいいですが全滅だと何も残らないのでそこまでのリスクを負う必要はないなという判断です天地雷鳴士で行った場合全滅する可能性は極端に低くなり完全制覇またはただの制覇という結果になりました大門将の完成も近づいているので全滅だけは絶対に回避する作戦に切り替えました 今週のグレモリーさんは会心の合成が出たので、完成まであと一歩のリーチ状態になりました。来週か再来週で合成エナジーが30になりそうな感じがします。ところで、大紋章が完成した後のバンマの塔は一体どうなるのでしょうか。もう現物と破片を集める必要はなくなるので、福吹剣を回収するコンテンツになるのでしょうか。その時が来るまで、まったり考えておこうと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。